今夜、私がいただくのは、30分チキン。はい、こちらのツイート、ツイッターでめちゃくちゃ流行っておりますが、果たして本当に美味しいのか、今日はルール違反ですが、ツイッターの通り、もも肉ではなく、胸肉を買ってきたんで、それね、ちょっとチャレンジしてみようと思います。今日は、グラム49円という、いかれたいかれたクレイチーわかってる もも肉が出てきておりますのでこちらでレッツチャレンジ油をたっぷりまずたっぷり油を敷き肉を置きます30分気づかれないようにこの肉にね絶対火を当てることを気づかれないさっとね30分加熱していこうと思いますおっと塩コショウあフェルトがだった いかがでしょうかあの、肉焼き動画楽しめてますかあの、普段料理しない皆さんはね、こうクッキング動画見てもあんまり面白くないと思いますが、まずは実践が大事。あの、実践してみてください。めちゃくちゃ簡単なんで。ちなみに、とってつもんないミスを発見してしまいまして、ツイッターをね、その、稲田俊介さんのツイートよく見たら、油は絶対に敷くなと書いてきました。油敷いてしまいました。 パリパリの焼き目は失われたかもしれませんがあの皆さんはぜひ油を敷かないで超超超弱火でやっていただければなと思っておりますが、えー、この動画は中断しません引き続き最後までお楽しみください多分美味しいと思うんであと5分ぐらいですさてそろそろひっくり返しましょうかというところで ひっくり返していきたいと思いますよさあ焼き目はできてるうわ意外とうまくいきましたよこちらが美しい焼き目でございますなんかパリパリパリパリなのかなめちゃくちゃやばいっすよこれここでさらに 裏目返して1分ほど超超超超超超超弱火でね、やっていってから火を止めて10分増したいと思います。うわ、結構余熱でもあったかいじゃん。この宇宙には激しい皿が存在するよ。わわわわわわわわ。このお皿に乗せていたきたいと思いまーす。クイーン完成です。そう。 完成したと思います裏も見てみる火が通ったんじゃないですかこれはこれ完全に火が通ったと言っても怖いではないよ し, よしあーできたこれが俺たちのシンプルシンプルシンプルシンプルシンプルソテーソテーじゃないこれはもうチキンステーキと言っても 過言ではございませんあかけすぎたかなでもそんなのかけないよこれで最高が出来上がったんじゃないかと思いますので食べていきましょうそもそもナイフとフォークじゃなくて最初から包丁で切っとけって話かもしれん で、ぎわのいい人は、そうするといいかもしれないね。でも、絶対これ美味しいと思うから。三十分、余熱も含めたら、四十分火トしてるからよ。えー、どうなっちゃうの。僕たち一体どうなっちゃうんだろうね。 これから、明太子の長生きチャンネル、最新動画、あの3ヶ月前になってるんですけど、なんと今日更新されるみたいなんで、これもちょっとね、楽しみにしていきましょうということで、バイバイ。